若菜ですマユーナです京華で す, ピ ョ, ですピョン吉社長です四人合わせてフォーアンダーで す, ー ア, ーです<笑>アレンジマッチプレー対決っていうのを今やってまして二対二のダブルスはい。今日たまたま同じ服着てるんでチームワックでチームワックはいチームワク。勝ちます、はい、よろしくお願いします勝つ気しかありません、はい、チーム作用です まあこっちほうがね付き合いはね長いから、うんうん、15からね一緒に生活してるんじゃないですかあのあなるほど力合わせて頑張ります分か、うん、りました残り3ホールなんですけど今日あフォーアンダーさんの本チャンネルで最後の最終ホールを出しますんではい、はいはい、概要欄に貼っとくんでくこれ見てすぐ見てほらう感じてこっちのリンゴさんのを見てもらった後にフォーアンダーをね見たら最後まで見れるというん、はいっていうことですね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 今回で、はい、これがフォンダーということで、皆、はい、さん覚えていただいてちょっとうるさすぎるかもしれないですけど、これがフォンダーなんです。<笑>すみません。いやいや、たまにうるさいって言われます。言われます。しっかり言われてます。<笑>言われてます。でも反省は。すみません。<笑>うるさい上等<笑>ょう<笑>何が悪いにあいよな。迷惑をかけないように、はい。はい。やっていきたいと思います。はい、これからも。ポイント、はさっきのが。バリ ー, ーで。そうですね。二ポイント。 こっちのチームがリードじゃまだイーグルもホールインワンも出てないんで、うんうん、まだまだ見どころたくさんって感じですかね、うんうん、最後もダブルポイントですもん ね,、うん、ねんダブルポイントってこと四点そうだからバーディーだったら四点ですからイ ー, ー, ー, ーグルやったま、うん、あなるほどねえまだ<笑>ごめんちょっと んとちょっとだけな理解力がよくないから。<笑>まだ理解できないから。<笑> あ, あ, あ, あ<笑>ちょっと時差あるから、<笑>時差があるから、若ちゃんだけど。です。じゃあまたちょっと準備ができたら。はいはい、お願いします。ポ<笑>ートあるみんな。一舟で行こうぜ。何それ。とか行こうぜって感じ。<笑>一釣りでもなく。<笑>一釣<筆で><笑>り行こうぜ。<笑>聞いてる？ はーいっとりうゃん、一<笑>一<笑><笑>、えっと、んじゃだ、うん、って人、フリーいこうぜ。よ ううんナイシャー、ありがとうございます<タッ>あちららにしししよようかしらううかん、んどっちちでもいいじゃなじゃや音高いね今日ちょっと1オクターバー上げといたてやっ あ、正直言うとよかったで。どっちやったっけって今ちょっと悩んだもん。上げるのやったっけ、下げるのやったっけって。ちょっとあんまりそういうの苦手やから。ビブラで。おかけ。うん、よいしょ。戻ってきた。はい、オッケー、フェケー。トラール。トラ ー, ー, ー, ール。あー、でも、トランペール。ありがとう。え、こぎまるかな。最後。最 後,、はい、最後だ。おお、今日多いな、このゲー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 いいいいいよ行け同じとこやっっっちでもいい も, っちでもいいめっちゃ転ががた な, ったな、ね、だろうんんあ、あジック〜あ〜さりがとうあそろそろ。 いるどこか左から来てるわやっぱりちと風フォロー打っ て, 打ってっ横っ上げあ、まあちょっと左狙ったらいいってことです、うん、<笑>のがいいかもちゃんと聞いたからな雲<笑>がもうウェンウェン言うてるうわー OKOK <笑><おー><笑>すみません叫びし<笑>ていただいて打てませんでした o 外、ねね、してもろって訳、ね、に持ち込みたいねここは、はい ちゃん入るけど、あっちもちの方が入るからこっちなんカーパーやん外してるか<笑>どうするこっち切れる前のサイン行けど こ, 曲がれらこれが逆に曲がらんかもあック、うん、じゃないじゃこっちこっちスライスラインじゃこっちへ行きましょう<笑>これぐらいワン最初切れてカップ周りに行こうカップ周りは何か 入れるかあののああ れ, あれだねあれあれあのあれちょっと傷ない、はいいそううだだねねカ ッ, ップぐらら、ねはい、で、りかかまあしっゃ全力のフォロー。<笑> チレスこうやってきたか<笑>けないようにだけ切りますあ曲がらんかったないいそういうのを1回目に売ってたらさうんだよはい。ありがとうございますあとはもう願うばかり願う<笑>今日その方が良さそうやなありがとう、うん、今日それで入ってるからなそっちからね うん、ちょっと外すねねね、うん、オッケーイレイスやった、ね、レイスやった、ね<笑>はい、<笑>ってことは<笑>、はい、ちゃ<笑>小声で<笑>小声で何か言っ<笑> あれれらいののな打つ前からさあ入るやろなしえ今のあれ点でルル、えー違反もうさ。う 出しから変なとこ行ったもんエリコとかかしてないってニアピありましたっけ、生きてんでょ。 まあ上手くないというかまあ上手い人ってなんなんですかで、はい、もう才能なんですか。はーい。無理。でもまあそうかな。があるよねでもなんやろ<笑>自分。はい。デ<笑>ザ<笑>自分の中のタッチとラインとなんかこう。 入るみたいな雰囲気と、私にはないものであって、自信がない。自、う、信、ん、じゃないね、なんかあるよ違いました。自信はい、そうだ、それはもちろんあると思うんですけど。な<笑>んやろうな、何が違うのな、なんやろうな、でも入る人って入るよな、ねうん。いや、でも、どっちかっ て, て入る人やん。うん レントが間接入らないとね。<笑>パターが入る日は十五回に一回ぐらいラウンドで言ったら、うんうんうんはい、なんでその時噛み合ったらラッキーなんですけど、今日はまあ、うん、一発もいいのは出ないんで噛み合ってない。だからまあパター変えます。なるほの？ク<笑>、はい、ラブが悪いな。はいはい。そう<笑>調子私は調子が悪くなったらパターを変えます。もうはい。でもパター中一から変えてない。わあすごいう。 ななんうんかかかかいでもそのいつららけどてる感じゃ、ね、あ, あれになってからあれやな、ね。 一回起きして、<笑>一回テニスボールにワンラウンドだけしてもうちょっとあのだよね、うん、してたよね。浮気は良くなかった。浮はよくない。やっぱり浮気は良くない。 何<笑>がいいんやろね。いろんな一途にクは な, ない、ね、でもなんか上手い人のイメージイメージはピン型使ってます。ああ、当たりソースもね、さっき言ってましたもんね、ピン型。私の中のイメージはもうピン型使ってるやつは自信があるやつ。<笑><気に><笑><笑>でも平均やねんけど、アマチュアの方はあの置いといて、まあちょっと置いといて、<笑>そのまあ研修生だったりプロだったりイメージイメージはピン型使ってる人は上手いイメージ。 かかかか使っや使っや、やピンにしよよ、よ、<笑>どういうことどういううう、う、ままずずんんなななないいいいいいいいいどどこここ向てらととめちゃゃりすえ、え、じああ、あ次わそれれでがだボロ負けではないよ。 だってさ、まだ最終ホールで追いつくもじゃあまず、こ、こ、こ、こ、あ、忘れたお、そ う, そう、そう、そう、そだって最終ホールやったら僕、今まで昇天使ため百三十五八番に行きますお願いします。先で。お願いしまーすうわ<笑><笑><笑>ー、なんかさ、当たってきてるもん な, なよこれは、おっうわ、えー、上, 上, 上, 上, 上, 上 行きますか<笑>行きましょうわいも打たない いや、はい、入りましたよね、これ。ああい<笑><笑>ないもんね。うんうんうんうん、これはえぐい、うん。入りましたよね。いや、これは。ちょっと待って。 死んだ待 っ, て待っていいいすすごいエフあめちちゃすごい一応、あの私たちもってんいいですかれう入る入る だ, だ待ってくもう打たれへん。 興奮しすぎてすげ<笑>、ね、えもういいかくよだって10点入る<笑> 10点入る 何ここ<笑>これれれれれ入たれたらけじゃあこれ何狙<笑><笑><笑><笑>い ももちろん俺はんででししょ<笑><笑>ここ開けなないいい名前だ<笑>、はいとと厳言え頑張って入れます。 も、ね、しかしたらがあるよみたいなはい短い な, 何なはいダイソーっいったないったな意味ない意味ない十点入ったからねちょっとゆっくり後でインタビューをすごいわびっくりやなえ待って 消えたもんだったた消え消えいいえれ回目んま、うん、だ誰が見に来るんや<笑>怖いと<よ><笑><よ><笑> し, <笑>、ね、して<笑>したら10ポイントや<笑>から。<笑> レディシティからあ、ちょっと近…えー、なんかじゃない近…ナイスそう<笑>やあれ良かったんや、うん<笑>ありがとう、ごめん、ありがと う, ありがと う, う疲れすぎて動かないからあ、すごいバーディーパッドも出してくれかったな<笑>打たてくれかったなそうですねじゃあ、ちょっとそんな感じでなんかすごい展開になっちゃいましたけどはいまあこの後、4アンダーでじゃあどうやるかっていうのをちょっと考えて、うん、はい、はい、詳しくは4アンダーを見ていただく感じではい、はいいはい、お願いします。お願いします面展開がまだまだ続くよ、ね まだまだ負けません諦めてません<笑><笑>